えー、金賞会錦北連歌です総動員の曲で鳴子花を踊りたいと思います、えー、この曲は高知系の総動員の曲でございますとにかく賑やかに明るい曲でございます、えー、途中なんですけどもよいやーよいやって声がかかるところがあるんですねその時にぜひよろしかったらよいや 結構一緒にストレッチ体操がてらでこう上げてくたらすごくすごくすごく嬉しいです<笑>ちょっと練習 し, してみませんかいいかな<笑>いきますよよいやだったら手あげちゃうねせーのーよいやこれよいやよいやありがとう最高ホーリー上手100点満点あ、<笑>皆なさんは丁寧ありがとうございます<笑>そんな感じで嬉しよろしくお願いいたしますぜひあの一緒に踊ってくれませんか皆さん入ってもらってぜひぜひよろしくお願いしますあれ <笑><笑>ぜひなっちゃうんだ、ね。資材さんもよろしくお願いします。秋庄さんありがとうございます。はい、待ってます。待ってます。バイバイ。はい。いや、鳴な花ね。期待、お、お、お。お。来ちゃう。来ちゃう。あれ、来ない。あれ。<笑>じゃあ、やっちゃおうかな。ぜひ途中からでもね、入ってもらえたら嬉しいです。なっちゃい う, <笑>うん。はい。それでは、い、なります。 お、えー、お客様に礼よろししくお願いいますあありりががととううもねそれではいきましょう。よいよさ Thank、you Thank you. のお客様、心の準備はよろしいでございますかわっしょいわっしょいよ。はぁ、あふも、よいや、あ、よいや。 you、yeah. yeah. 由の風をどこかに温まる春ごはん、い」<音楽><音楽> 会場のお客様にに感謝を込めまして一度礼ありがとうございましたありがとうございました、はい